Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのみすみです、えー。本日はクルーチューブ第2弾ということで、えー、ジェネシスのですね、横文字を紐解くという回を、えー、行いたいと思います。 えー、ジェネシスはです、ねまあ、外資系なので、まあ、外資系あるあるではあるんですけれども、まあ、結構大事な言葉が横文字だったりするんですねであの。一見かっこよく見えるんですけど、これどういう意味なのというものが、まあ、結構あの私たち含めてありますので、今日はそこをひ、ねえー、紐解いていきたいと思います。本日のゲストは、えー、カスタマーサクセスマネージャーの、えー、亀崎を呼んでおりまますす亀崎さんよよろろししししくくおお願願いいいいたはます。 はいではまず本題に入る前に亀崎さんの仕事内容についてちょっと教えていただきたいんですけれどもよろしいですかはい、えー、カスタマーサークセスマネージャーの亀崎と申しますよろしくお願いいたします、えー、ロールとしましては既存のお客様に対しまして、えー、ジェネシスクラウドをより良く効率的に使っていただくようにサポートをするこれがあの私の業務になりますはいありがとうございますはい では早速本題に入りたいと思うんですけれども、えー、結構、私もです、ね、あのインサイドセールスのチームを率いておりますので、お客様に対してどのようにメッセージを送るかといったところ、常に日頃考えておりますし、亀崎さんもあれですよね、まあ、実際導入いただいた後にお客様により、ジェネシストをよく使っていただくということで、こういった横文字をしっかり相手に伝えるって、すごく大事ですよね。 そうですねなかなかあの横文字、浸透しづらい部分があると思うので、か、あ、み、のー、砕いて説明するように心がけてはいるつもりですはいじゃあ、今日はその紙み砕いた説明を、ですね、えー、このクルーチューブの視聴者の皆さんにもお伝えして、えー、ますます、ジェネシスファンになっていただこうということで、えー、早速参りましょうはい、はい、ではまず、一番最初の言葉なんですけれども、えー、システム・オブ・エンゲージメント。 えー、通称 SOE ですね、こちらはジェネシス用語というよりも、一般用語なんですかねそうですね、よくあの使われると思いまず、システム・オブ・エンゲージメント、SOE の中に含まれるエンゲージメントという単語は、あの本来の意味としては、関わり、取り組み。 あとはあの婚約とかそういったの非常に多くの意味も持っていますが総じて何かと何か誰かと誰かがやりとりを持って生まれたつながりと言えると思います昨今では顧客エンゲージメントですとかワークエンゲージメントなどとよく使われているので あ, のあらゆるメディアで触れる機会が非常に多い言葉だと思いますそしてその システム・オブ・エンゲージメント、SOE を訳すならば、まあ、誰かとつながる、そしてそのつながりを強化して、えー、絆を生むためのシステムの総称といったところでしょうかえ。ジェネシスの基本的な考えとしての SOE の特徴は、顧客とのエンゲージメント、つながりが発生するその瞬間に、最高の顧客体験をもたらせるよう、手段やリソースを選択すること。 これにつけるかなと思います。代表的なところですと、ルーティングですとか、チャットのオファー、これらをはじめとして、ジェネシスのサービスの中心には、これがあると思います。はい、またの、はい、システム・オブ・エンゲージメント、SOE の追となる言葉として、システム・オブ・レコード、SOR と呼ばれるものもありまして、これはあの主に情報を記録することを目的としたシステムの総称。 ですので、業界ですとか業種によってさまざまとは思いますが、導入システムにおいては、SOE と SOR、この2つの視点を統合する、もしくは SOR によりがちなものを、いかに SOE の視点に転換させられるかがキーになる、そういったこともあるかなというふうに思いいますはい、ありがとうございます。 この SOE なんですけれども、まあ後から続く我々のキーワードにも深く関わってくるところなので、まず一番最初にご紹介させていただきました。では、2つ目なんですけれども、ハイパーパーソナライゼーション、これ、最近のゼネシスでよく聞く言葉なんですけれども、なんかハイ、ハイパーってつくと、なんかすごい言葉なんじゃないかってちょっと思っちゃんですが、亀崎さん、こちらはどういう意味なんでしょうか。はい、あのハイイパパーーーソナライゼーション もれなくあの舌を噛みそうな言葉ですけれども訳すとすれば超パーーソナライゼーションとといいう感じにななるかなと思まます、まあ、今までは例えば30代女性年収いくら以上のように、えー、属性でくくったりとかまたはもう少し深くペルソナいわゆる人物像設定をしたりしてお客様を区分することが多かったように思います。ただ 一般消費者として自身を置き換えてみても想像が絶やすいようにそのような大きなくくりであのくくられても、えー、伝えたいメッセージが響かないというケースも多々あると思うんですよね。なので基本属性に加えてお客様それぞれの、えー、購入履歴だったりとか応対履歴あとウェブサイト上の動線といった情報を総合的に保持してそしてそのお客様といざエンゲージする際に えー、先ほどの SOE の的確で細やかな判断を通じて、えー、手段リソースをあてがうそれが、えー、ハイパーパーソナライゼーションという、あのー、表すところかなというふうに思います。 ありがとうございます。そうですよね。私も30代女性ですけれども、まあ、子供ができる前とできた後では、同じ30代でも全くもう生活の、まあ、日々の生活のルーティーンから、どうやって物を買うかですとか、どうやってコンタクトを取るかといったことがすべてガラッと変わっているので、まあ、そこをきめ、まね、細やかに、私に合わせて対応してくれると、やっぱり、あこのカスタマーサービスはいいなっていうふうになるので、まあ、顧客ロイヤリティのにもつながっていきますよね。そうですね ははい、いい、いおっしゃ通りりだとと思まますす、はいはい、ありがとうございますでは、えー、3つ目なんですけれども、えー、こちらはですね、第1回のクルーチューブであのポールさんも言ってたんですがスーパーヒューマンサービス、まあ、これもですね、またあのスーパーヒーローみたいなあのスーパーってつくから、まあ、あのすみません安直なんですけれどもなんかすごいんじゃないのかなって思うんですがこのスーパーヒューマンサービスっていうのはどういったことを指しているんでしょうか。 そうです、ね、訳すならば超人的なサービス並、えー、外れた CX を提供するサービス、えー、この辺りがあの意味するところになるかと思うんですけれどもあのもちろん運用面での工夫によるもの、えー、エージェントさんの教育によるもの、えー、多々あると思いますがそこにテクノロジーのものも加えると、えー、スーパーヒューマン味が増してくるかなというふうに思います。 をどどのの場面でどのようにに活用すするるかが大きななポイントになってくると思います例えばまエージェントさんが受電の瞬間に画面で確認できるものといえば名前、住所、製品の購入履歴あとは i v r でどのような経緯をたどってきたかというところこのくらいになると思います。 それに加えて AI を活用すれば蓄積されたお客様の全情報をもとに瞬時に最適な応対方法だったりとかリソースを先回りして考えることができるかゆいところに手が届くサービスをお客様の求める方法で対応できることになります。あとは対お客様だけではなく対エージェントという意味でも AI は効果を発揮すると思います。 AI によるエージェントアシスト機能などが最たる例になるかと思いますこのあたりがスーパーヒューマンサービスが意味するところかなと理解していますはい、ありがとうございます神崎さんはどうか知らないんですけれども私結構通うんですよあのバーにしても美容院にしても洋服屋さんにしてももうずっと同じところに通い続けるタイプなんですけどその理由ってやっぱり人なんですよね あの引っ越した後でもわざわざ昔住んでたところのお店に洋服を買いに行ったりとかしていてでやっぱりそれってあ の, あの人がいるからあのまあこういう例えば結婚式に向けて服を買いたいけどあの人ならちゃんと私の体験に合ったものを教えてくれるからあの人のところに行こうですとか思うんですけれどもこのスーパーヒューマンサービスを取り入れることによって非対面の接客であっても対面接客と同じような経験を体験を お客様に提供できるというような理解であってますか？はい、私もそのよに理解しています。はい、ありがとうございます。では、えー、そのスーパーヒューマンサービスを提供するのに、まあおそらく一番大事なことなのかなと思うんですが、最後の横文字、エンパシー。ええー、すみません、これはあの私の安直な翻訳でもちょっとよくわからないんですけど、エンパシーってなんでしょう？はい、えー、共感すること。 もしくは共感ししよううとすする姿勢になりますでしょうか今の美澄さんのお話でなじみのお店に通い続けるというのも、えー、店員さんがその共感してくれるからそれに対して、えー、嬉しいと感じるからだと思います、まあ、一般的にお客様に関する情報が少なければ少ないほどエージェントさんからはもうみんな同じお客様に見えると思いますですがあの先ほどの話のハイパーパーソナライゼーション お客様の人となりまで分かった上でかつ最近購入したものだったりとか好みこの辺のレベルの情報まで踏まえた上で人間味のある寄り添った応対ができる環境があれば劇的に変化してくるかなというふうに思います。自分分ののこととかっってててくれれいいるる思っていただけるレベルの応対ができれば お客様は嬉しいと感じると思いますしそしてそれこそがまたここを使いたいというロイヤリティ忠誠心につながっていくのだと思います。これがエンパシー共感力そしてその共感から生まれる言葉かなと思います。はいいありがとうございますす共感力確かに大事ですよ ね, そうですね 自分のこと分かってくれてるって思うと、ついつい使いすぎちゃうんですよね。亀崎さんどうですか？はい、私もそう思います。あと個人的な意見としては、あの昨今、人との物理的な接触が制限される中、このエンパシーが生む力とか効果というものは、あのコビットの前よりもより強くなっているように、あの個人的には感じています。 そうですねこれを企業として実現できると、やはり、まあ、売上アップといったところは、かなり期待できるんじゃないかなと感じますね。そうですね、まあ、ロイヤリティの向上というところは、我々カスタマーサクセスが目指すところでもあるので、あのこれからも注力していきたい分野かなと は, 思いますはい、ありがとうございます。では、すみません、1個忘れてましたね、こちらが最後の横文字でございます。 このエクスペリエンス・アザ・サービス、まあ、アザ・サービスってつくものはいろいろとあるんですけれども、エクスペリエンス・アザ・サービスというのは、どういったサービスなんでしょうか、はい、で今ご覧いただいているスライドが、えー、これまで説明したものが、えー、ジェネシスのビジョンでもあります、エクスペリエンス・アザ・サービス、こちらにすべてきれいに集約されているかなというふうに思います。円、えー、の外側からですけれども SOE によってパーソナライズされたお客様とのつながり、円のオレンジ部分ですね。そして AI も駆使し、お客様に応じた応答手段、リソースの割り当て、これがグリーンのスーパーヒューマンサービスの部分になると思います。そして最後に顧客データに基づいた共感、ブルーのエンパシー部分、これら一連の循環作用で生まれる最高の顧客体験、 そしてその結果生まれる円の中心の顧客ロイヤリティ信頼がえジェネシスの目指すところであると考えていますこれが、えー、我々のビジョン、エクスペリエンス、アザーサービスですはい、ありがとうございますえ今日お話しした、ま、SOE ですとか、えー、スーパーヒューマンサービスそれぞれの要素が合わさって最高の顧客体験を提供するというのがジェネシスでいうエクスペリエンスアザーサービスなんですねはい、そうですね はい、ありがとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか 本日ですねあの、ちょっと長い横文字、ちょっと難しい横文字ですね、まあ、噛み砕いてご説明させていただいて、我々のビジョンというところをお話しさせていただきましたが、これらをですね、実際に今ご覧いただいているですね、皆様のカスタマーサポート、もしくはコールセンターでどのように導入していけるかですとか、まあ、どうやったらもっと共感力の高いサービスを提供できるかといったところですね、少しでも気になった方は、こちらの QR コードを アクセスしていただいてですね、えー、お問い合わせのところから、えー、ぜひマーケティング本部までお問い合わせください。えー、次回以降もですね、ジェネシスの魅力、ジェネシスクラウドの魅力、どんどん、えー、発信していこうと思いますので、えー、もしよろしければですね、こちらのジェネシスのサイトねぜひご登録いただいて、えー、次回、クルーチューブもお楽しみにしてください。えー、では、本日は亀崎さん、ありがとうございいましたはい、ありがとうございました。 では皆様また次回のクルーチューブをお楽しみに。Thank you! See you next time!